どうもおはようございますおはようございますサムライティングでございますはい、本日ははいどどん久喜市に来ておりますおぉ天気がいい天気がいい自然が豊かです、ここは埼玉県久喜市の運動公園かな総合体育館総合体育館はいの、えー、に来てるんですけれどもなんと本日はですねサムライティング我々あのこちらでですねあのイシーさんのねあの集いがあるんですけれどもワンコウドン大会というのを開催されるということで我々サムライクルー <笑>でですねそのわんこううどん大会において私マック鈴木が侍チームライティングを代表して、えー、大会の MC をさせていただくことになりましてですねできるんですか<笑>えっとわからないですけどあのいつものノリであの勢いだけで振り切ろうと思ってでですねなんとわんこううどん大会の一番最後になるんですか ね, 最後ですねなんと我々侍クルー ワンコうどん大会出ます<笑>。実はなんかあのー、敵に大物ユーチューバーもいるらしいんですけど。敵に大物ユーチューバーがい る, いるいそ。どういうことですか。ちょっと待ってください。話変わってきますよ。だってこれはアックマル JC さんの大会ですよね。そ そ, えそれに敵がいるんですか。一応敵がいる。そしてユーチューバー。ユ ー, ー, ーえあなた知ってるんですか。もちろん。言ってください。誰ですか。えー、何を隠くそう。えー、正義の増産パクパクチームだ。何だこのやる。<笑><笑>これはこれは。じゃあ勝ちバトル。って ガチバトルになると思うんですけど、えっと、一応でもレギュレーション的には鈴木、はい、さんとゾウさんは、はい、5分です5分5分しかないです<笑>マジの大会と一緒のやつですねあのワンコそばのやつと、はいて一般の参加される方もいるんですけどそれはも10分になります、はい、で10分そこが多分チームになるみたいなんですよねさすがに5分の半年は勝てないだろうということで、はあはあまあ、2対13対1なりはい、はいはい、そういった形でということはじゃあこちらのわれわれ侍デビングとしては大会のワンコうどん大会盛り上げつつ 鳥として一人できるもんチーム、うん、の大決斗ちょっとそうまた意気込み聞かせてください実はあの僕一応レギュレーション的に食べる入ってないんですよね<笑>あれお仕事の関係上もしかしたら出られないかもってことなんであなるほどなるほどえじゃあ最悪僕一人ってパターンがあるありますありますあるあけ、ケンスケもいるんであ、ケンスケは出るいますいますあ、お母さんだけちょっと別なのねはでも僕の中では出ようと思ってます 僕もびっくりしてるんでですすすけど、はいごいんですよ、ねうん、ちょっとね、想像してた、あやだから、ちょっと真面目に仕事しなきゃいけないなっていう部分、サムライティングと受けた、なるほど、なるほど、なるほど、じゃあ、その辺は、じゃあこのあこの動画を見ていただければ、はいね、チーム、3人でやるのか、僕2人でやって、うん、僕はこうやって横して、僕から見てるのか分かりませんが、いずれにしても、我々、サムライティング対、増ウさんぱくぱくチーム、1人できるもんチームが戦うことは確定してるので、ね、ここはもう全力でいきましょうよ、じゃあ。ちょっと せっかくなんだよな、あのオワさんからのケンスケの方にも意気込み聞いてくださいお願いしますあわかりました、じゃあチームですよ、あの、ウゾさんパクパク、一人でできるもんチームに対する意気込みを言ってらえも、ー、う前回の戸川で、量で確実に勝ってたんですけど、勝敗的に引き分けだったじゃないですかはい、そうです、ね、やっぱ納得いかないんで、今日はもう完膚なきまでに、ね、勝ちましょうおお ー, おー い, やいや、そうだから倒すすぎてきなのあれです大会盛り上げましょう はい、取り上げて、うん、おっいいねですね、はい、えっ、ー、とー今回ねワークホーうどんもあるんですけど大事なこと言うのはのはいあの、子供食堂さんって言ってあの今回スタッフさんがボランティアで集まってお食事を超低価格で提供されてるんですよそこでお腹いっぱいになんないように頑張りますじゃそれでは町、えー、のインスタトからいきましょうか <笑>子ども食堂のね、その活動というか、この久喜市 の, あの今ね、集まりの中の一つのジャンルとしてあったんだけど、最近、すごい本当、そういうのに興味があって、何かこう、まあ、社会貢献なんて偉そうなのあれじゃないけど。 なんか自分なりになんかできることはどんどんやっていきたいなっていうの思ってたからちょっと後ででこの侍イーティングをご覧の皆様は僕と一緒にお勉強しましょう子供食堂もせっかくこういういい機会なんで多分この輪がこういろいろいい方向に繋がっていけばより良い住みやすい国になるんじゃないかなと世界に。 不错 3人ってことは1個ですってことはえっといや1個です、はい、い, いやすいません超空気読めない1枚しかないですいや、ねね、いやいっぱいあるんであ個これも受け付けてるからでもよかったら分かりましたはいもう小銭全部入れます小銭小 銭, 小銭、はい、こちらがぬくもり子ども食堂さんですね廃止、はいはいはいね、ライス特産ハ廃止ライスで募金もやってますよということでございます、うんで もうつやってよ、はいはいはい、っし、はい、ゃ 町のごごご屋さんたここらですスラスすすすすいいいい美味ししそうううおいすごいおお花も食べられままま、ね、じゃあ1個お願りがとざありがとうございます。はいはいどう 続いてこんにちはキッチンコスモスさんですねこちら何を出してるんですか生姜焼きの特上の牛乳、お肉です一個もらっていいですか、えーはい、お願いします<笑>全部、全部回るんでここわわわの会子供食堂さんこんにちはこんにちは1つお願いしますお母さん1つはいあ4人ここ、ね、全部回ってるんですよ僕ら全部がおう っ, つってこれ全部食べた後にワンコウドンの大会出るんでお味しそうですよね<笑><笑> 侍イーディングです僕、マックス続けていてて、大食いやってる人なんですよ。ああ、なんんでです本当かああ桂のタッささははい、はいおいしい桂んちさん心沢にある、はい、おいいおなるほど、はいはい、じゃあ一個増量でありがいました 嬉し い, います。こちらは、あやめ笑顔食堂さんですね。温玉牛丼。寒い日、安いですね。安い。勝手にありますね。あやめ笑顔食堂さんす。はい、次はこちら、ペンギン子供食堂さん。餃子ですね、餃子。あ、すみません、一つお願いします。はい、ありがとうござ い, ま す, い, ま, すいます。すごい、なんか乗ってる。これ、お饅頭なんですよ。あ、これ、はい、あれ、風が語りかけるやつ。そうそうそ う, そう。お、出た。うまい、うま、うますぎるやつ。 じゃ、オーブンラーメ結構行ってもらってこい、えー。こあ、ありがとうございます。はい、かき揚げがいかがですか。すみません、一つお願いします。えー、はい、一つ。はい。はい。はい、うわ、すごい天ぷらじゃないですか、かき揚げいい。はい、三百円ちょうだいか。はい。三百円、はい。じゃ、みんなの家、久喜市にあります、みんなの家さんですね。はい、ありがとうございます。結構ね、やっぱ安いのに、ボリュームあって、よく皆さん元気だから、いいですよね、こういう活動。<音楽>はい、じゃあ。 子供食堂、早速実食していきましょうえーそうでね、ということですねこれはですね、はい、和和和の会子ども食堂さんが提供されているカラフル鮮やかタコライスはい、はい、とお花も食べれるといただきまーすおっアボカドとか入ってますねこのタコミートの外側にいただきますうううまままいうまいいあっあの優しい味付けですね、うん うん、あのスパイシーな感じじゃないから多分お子さんもガツガツ食べれる感じうんはい続いてお母さんがいただくのは召し上がるのはキッチンコスモス子ども食堂さんの絶品三元豚の生姜焼き丼とこれも優勝ですよいただきますこれはもう仕立てなんでうまそう わあ、どんな味なのそれ。でも、多分、お子さん食べることも考えられてると思うんですけど、うん、かなり優しい味だと思います。えー、でも、多分すりおろしのリンゴとか入ってるんですかね、すごくフルーティーで。あ、いいね。肉はめちゃくちゃ柔らかいです。はい、続いて僕がいただくのは何ですか。はい。えー、子供食堂、みんなのゆさん。両店、エビとキスのかき揚げ丼。はい。 そうキ ス,、ね、キスってことは魚ですかキスそうだねこんな感じです結構ボリューミーっすよいただきますおいしいあのエビもキスもねそんなに魚得意の臭みとかもそんなにないエビもそこまで、ね、主張してるわけじゃなくてどっちかっていうとこの人参の甘みが生きてる感じタれの甘さと相まっておいしいですまあ当にあに味付けとかをかなり優しめにしてる多分塩分も控めだと思うし うん、これ子供好きだわはい続いて小川さんが、えー、召し上がるのは町のご飯屋さんの鴻、えー、スタコライスでございますタコライスは二個目なんですけど僕でも一番もうすでに驚いてるのがトマトの色がすごいんですホントだフレッシュだねフレッシュなトマトフルーツトマトみたいなやつからトマトからいっちゃってもいいですかっちゃってもっいいっちゃってください も, もうおいしいうんー こいいってことなんだ、ね、ここいいです、ね、そ, そもそものねこれ、はい。一言で言うと、はい、小学校に戻った気分ですどういうことなんか味付けの優しさが小学校の給食に似ててへえあちょっと懐かしい感じ懐かしいああいいなそれ食いてえな比く辛くなくて、はい、あやめ笑顔 食, 食堂さんの、えー、特製玉ねぎたっぷりの温玉牛丼 あこれ言うても僕牛丼ももうねあれですよ数えきれないほどいただいてるんで皆様にうふう肉まされてましたけどすごいですよこれこれ安すぎじゃないちょっとこんだけお肉入ってちょっとまずお肉からいただきます結構ごついですよあのねちょっとあのお弁当に入ってる系の牛丼系わかる ちょっとすき焼きっぽい甘い感じのれで、ね、でこれね僕ねああすごいなと思ったのがこれあれなんで細かいかって多これお子様があの食べきれるようにだと思う一口でなか食べきれないじゃん普通の牛丼だと優しさも詰まってるそしてめちゃくちゃ美味しい優しいこれあれだねあの自分の子供にも食べさせたいわうんこれ絶対食べれる優しい味付けだし美味しいです はい、続いては、えー、子ども食堂ぬくもりさんの特製ハヤシライスゆで卵ウインナー付きでございますうまそうだな、えー、ゃいただきますいっちゃってくださいすごく優しくてでもほぼ飲み物ハッシュド系みたいな方とあとトマト系の方と分かれるじゃん、うん ですあーそっちだねー、うん、あじゃあいわゆる王道な王道です、えー、スパイシーな感じはないないですう子さんでも食べやすいかっかなと思います続きましてはペンギンこども食堂さんからペンギンカレーですかなり具材を細かくされてますねであの肉がバラバラなんでかなり煮込まれてる感が強い感じいただきますおおいい香り ああちょっと甘めで、ちょっとね、海苔がね、あのキャンプの時のカレーに近いなるうまっ、う ま, ーうまーい、10いけます<笑> る, 銃入れるかな、じゃあじゃあせっかくなんで、風に語りかけてもらいましょうか、僕、実は初めて食べるんですよね、こちらカレーに、この十万石まんじゅうが一緒についてくるという、どっかでも食べてません こんな感じです埼玉メーカーですからねこんな味うんう結構優しい甘さなんだねで皮もそんなにへばりつかないから食べやすいね食べやすいねはい、はい、こちらが、えー、桂の食卓桂ンチさんかなデミグラスハンバーグ丼でございますこれはもう優勝のやつ間違いなんですねそうですねもう でちゃいましょうか、ハンバーグから。はい。格なではい、デてクラスハンバーグ。うわー、牛乳やん、もう。いただきます。肉、牛乳に詰まったよ。あ、もう、もう。めちゃくちゃ柔らかい。あ、柔らかいんだ。柔らかいっす。ええ、なんか結構肉肉しいから、ゴリゴリしてんのかと思ったけど。 めちゃくちゃ柔らかいですねでちゃんと野菜の食感残ってて美味しいですしてえ野菜の食感残ってんの柔らかいの柔らかいで す, すごいねご飯うん あ り, す<笑><笑>ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうます。じゃあ、一つください。うます。こちらは、えっと、つくしの家さんですね。ありがとうございます。かぞです。かぞ。<笑>はい。あったかい。あかい。できたで。ありがとうございます。<笑> 名物一つお願いします。高み お,、はい、おじさん。三百円です。お寺食堂さん。うーちょっと変わった感じ の, のあ、はいああはい。ありがとうございます。あったあるます。一個。はいお願いします。はいじゃあカメウサキッチンさん。カメウサキッチンさ ん, ンさんこちらクキですねす<笑>あですあ。ありがとうございます。お引き立てします。ありました。当たる。すごいじゃ食べましょう。はいこちら。 広場さんすマーボー丼ちなみに、なんかね、豆腐が意外とごつごつしてる、で、なんかね、肉肉しい感じ。 豆腐が水分飛んでますもんね多分見た感じうんでもね味付けはすごくこう優しい感じほんのり甘い感じお出汁もちょうどよく切っててうんこれはね肉肉しい豆腐だけどお子様でも全然食べられるそしてうまいこちらはすくすくひよばさんの3色そぼろ丼ですはーい美味しそうですねこれを3色にして4色になっちゃった これあれだこの甘めな卵とちょっと味がちゃんとしっかりついた鶏そぼろを一緒に食べたときにスプーン止まらなくなるやつだうまい続きましては、えー、壁座キッチさんはい、はい、鶏のてり焼き丼おーありがとうございますこれまたかなりボリューミーな 感じですね。すごいお肉の下にこれはキャベツかなキャベツうん。いただきたいと思います。結構ね鶏肉これねヘルシーな部位かもしれない 卵白質がかなり入っているそうな部位で硬いかなと思うじゃん歯応えはあるけどちゃんとほぐれるしやっぱやっぱりそのね子供食堂さんだからお子様の口のサイズに合わせてる全部ちっちゃいカットになってますもんね、うん、食べやすいですねこれははい いはじゃあフードファイターの、はい、<笑><笑>ウですかい行ますれここ、はい、これこうかじじゃゃああらのしいた両方サイドきます。 フルードファイト最初まで残り5秒スタートです<笑>まず5分両サイドは食べます、はい、箸使ってない<笑>箸使ってないこっちお前大丈夫か箸使って なんか負けてるぞ雰囲気あっちの方がかっこいいし何か<笑>お前なんか佐々木健介みたいな顔してんじゃねえかよ<笑>なんか全部負けてるけど大丈夫か<笑>ほらなんかイケメンだし早いしさ<笑>何も勝てねえじゃねえかよ<笑>せめてせめてそばでは勝ちたいこっから結構な壁あるからな<笑>顔面の<笑>どとけえっ s ポイントは止まらないことだ箸<笑>置くなよ<笑> でもなんか雰囲気的にはちょっとこっちが多いっぽいですね、うん、気持ちねそうですね若干右側のこっちっからと乾燥乾燥し黒いご紹介の方の方がこれ現状で分かっているのはあの相当早いっす、うん、入系か乳系モニュー早っこれね結構ねもの物によってはうどんがこれ器にからあのついてるんですよだ結構飲み込みづらいと思う今言言いいい訳訳しししまたかななんかしてないよ ちょっといてか言 い, 訳ないかさせてくれよこっからあって全部顔面変化しかないから負けてんだからさそんぐら い, い, いじゃねえかよえっ何聞こえない聞こえないお願いします 皆様皆様の応援がめちゃくちゃメンタルに響くんで、はい、ぜひ応援お願いしますあと冬場表で真っ赤の実感が食べ始めますので10カウントお願いします10カウントちょっといただきます 皆さん、結果発表と結果発表が終わったら、マーク・鈴木さんにひと言、ぜひお願いしたいと思いますので、はいはい、じゃあ皆さん、お、ま、待たせいたしました、中継結果の発表をさせていただきます。えー、一番、僕のにった方71杯ですおしし 163です<笑>すごいですねこれは。ですああああざあざあざ あはいご感想と、あと、ちっちゃいお子さんたちも多いので、ぜひエ、えっと、ールも、すって、こんな暑い中、の最後まであの見ていただいて、本当にありがとうございました、皆様のねあのご声援があって、あのみんなこう記録出せたんじゃないかと思います、でちょっとだけ記録のことに言うと、これね、僕、結構こぼれてるんですよ。この 回数をプラマイしたら僕と多分ねゾウさん変わらないです下手したらゾウさんを食べてるってぐらい彼すごいんですよなので彼の動画も よ, よくチェックしてくださいそしてですね何よりあのー、こう大食い早食いも安全面を、えー、ちゃんと最大限のベースに置けば楽しいことなんだよっていうのを興奮できたかなと思いますのでぜひこれからも大食い早食い回よろしくお願いします本日は誠にありがとうございましたはい、はいというわけで イベントも無事我々の出番は終了ということでどうだったんでしょうかね見てる方にはどういう風に言ってたのか分かんないですけれどまあやってる方はすごく面白かったですね面白かったですなので結局僕はやっぱ裏方になったということででしたねはいでもあれ で, バ ラ, でバランスがちょうどよかったですねバランスがちょうどよかったですねただあの本当にあのお客様応援してくださる方々が皆様温かい方たちばっかりですごいなんかこう元気もらっちゃいました今後もサムライティングをよろしくね そそそうそうそ う, そう、ちょっとね今回のご紹介させていただいたこの子供速度のあるんですけどもこういうのもちょっとねこれから侍ちょっとずつあるんですけども、あのー、僕らなりに発信できるやり方で発信していきたいなと思いますのでその辺も含めてこれからの侍イテムぜひお楽しみくださいませという感じの本日はここ埼玉県久喜市で行われておるジェシーさんの 埼玉ブロック大会<笑>からでしたまたねゾウ、まね、<笑>さんパクパクさんの YouTube も見てね